皆さんこんこにちは、浅田スクールです今日の動画からは JLPTN3 レベルの文法を勉強しますまず今日一緒に勉強する文法はこちら何々うちにそれでは接続からチェックしていきましょう「何々のところには動詞の辞書形動詞の手形プラスいる」 動詞の内形そして名詞プラスのが入ります意味は何々の間にある期間に変化が生じるときに使いますうちといえば外の反対家などの空間の中について話すときに使いますこれを時間の範囲の中としてイメージしましょう それでは例文を一緒に見ていきましょう太郎くんが留学生のジョンさんと話していますねえジョンさんジョンさんはどうやって日本語を勉強したんですか実は日本のドラマが大好きでドラマを見ているうちに話せるようになりました それでは例文をもう一度見てみましょうドラマを見ているうちに話せるようになりましたこれはドラマを見ている間に話せるようになったという意味ですドラマを見ている時間の中で日本語が話せるようになったという変化が起きています他の例文も見てみましょう日本語学校で先生が漢字の授業をしています 漢字は練習しているうちに上手に書けるようになります練習している間にという意味ですねもう一つ勉強した漢字は今日のうちに復習しましょう今日の間に明日になる前に復習しましょうという意味ですこのようにある期間の中でという意味で 何何うちにという文法を使うことができます。何何うちににはもう一つ意味があります。今度は動詞の辞書形。動詞の内形。E 形容詞。何何い。な形容詞。何何な。名詞プラスのに接続します。何かの変化が生じる前に。 生じないい間にという意味で使われますそれでは例文を見てみましょうお母さんが夜ご飯にカレーを作りました熱いうちに食べなさいこれは熱い間に食べなさいという意味です料理は時間が経つと冷めて冷たくなってしまうのでその前に熱い間に食べなさいと言っています。 同じ状況で冷めないうちに食べなさいということもできます今度は冷めるということにフォーカスして冷める前に食べなさいと言っています前にを使うときは冷める前にとなりますがうちにを使うときには冷めないうちにとなりますので注意しましょう 次はお母さんに子供が質問します。お母さん、公園に遊びに行ってもいい明るいうちに帰ってきてね。これは明るい間に帰ってきてねという意味です。時間が経つと外が暗くなってしまうので、その前に明るい間に帰ってきなさいという意味です。 暗くなるにフォーカスして、暗くならないうちに帰ってきてねということもできます。今回も前にお使うときは、暗くなる前にとなりますが、うちにを使うときには、暗くならないうちにとなります。今日は、何々うちにという文法を勉強しました。何々の間に、そして何々の前に。 何ない間にという意味がありました「うち」=「イコールある時間の中」というイメージをよく覚えておきましょう今日の文法を使って例文を作ってみましょうコメント欄で例文をシェアしてみんなで一緒に勉強しましょう復習用のスライドを浅田スクールのインスタグラムから見ることができます